東京女子医科大学の山本敏之と申します。それでは表現型と遺伝子型のデータを共有及び比較するについての講習を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、この講義の狙いです。この講義の狙いは関心対象の表現型が解析によって明らかになった遺伝子型。 本講義では主にゲノムコピー数変化についてお話ししようと思いますけれどもそれによって説明できるかどうかを検証できるようになることであります、えー、さて、えー、このマイクロアレ染色体検査によってゲノムコピー数を解析するわけですけれども、えー、2021年の10月にこのマイクロアレ染色体検査 アジレントテクノロジー社が提供するものですけれどもこれが保険収載されましたこれによって、まあ、研究ではなくて実臨床で保険でもって診療の中でこの解析ができるようになったということになりますこのマイクラレの原理ですけれども特にこのコンパラティブ・ジェノミック・ハイブリダイゼーション c g h 法の原理ですけれども えーまあ、簡単に説明しておきますと、えー、患者のゲノムを、えー、例えば、Ci5、という蛍光色素でラベルしますそれに対してコントロールのゲノムが必要ですけれどもこれは、Ci3、という別の蛍光色素で、えー、ラベル化しますこの2つの、えー、DNA ラベル化された DNA を、えー、競合的に同じスライド上に、えー、ハビリダイゼーションを行います。 でそれによってこれをスキャンしたものはこの右の図になりますけどもこのように、えー、緑と赤の傾向が出ますので中間色の黄色を示すプローブが並んでいるのが認められますしかしよく見ると中でも少し赤に傾いているものあるいは緑に傾いているものもあるかと思いますこれは2つの蛍光色素の間で、えー、1対1になっていない少し蛍光、えー、色素強度に 差がああるるとといいうことを示しているものであります先ほどのスライドグラスをスキャナーで読み込んで蛍光色素の強度を対数表示してグラフ化してゲノム上に並べていきますそうしますと、まあ、このように最終的にはこのように表示されるわけでありますけどもこれは17番染色体だけを抜き出したものであります えー、クロモゾンビューになります。そうしますとここのところ、えー、少し基線がぶれているってことがわかるかと思います。ここをさらに拡大したのがこちらになります。これはジーンビューという、これはあのアジレントテクノロジー社が提供するゲノミックワークベンチというソフトを使っています。そうしますとここからここまでが対数表示でマイナス1になっているということがわかるかと思います。まさにここがゲノムコピー数 の異常を示しているわけで、ここの赤で丸をつけていますけれども、HNF1B という遺伝子がこの血質領域に含まれているということがわかります。これは若年性糖尿病、MOD の患者さんで時々認められる所見であります。今説明したアジレントのゲノミックワークベンチ、パソコン上でこのように見えます。 一番左、これが、えー、ゲノムビュー。ゲノム全体を俯瞰してみたもので、で、例えば3番染色体、ここをクロモゾームビューで拡大しています。さらにクロモゾームビューのここを人員、えー、ビューというもので、えー、拡大しているという、こういう形になります。 今これ拡大表示しているのは c g h スニップというタイプのアジレントのマイクロアレイでありましてこれがあの今回保険収載されたものでありますこちらのビューは単純に CGH になります、えー、蛍光色素の強度をえ正常対象と比較して表示したものですでこの右側のビューというのがこれはえスニップ法になります アジレント社のスニップ法は他のイルミナとかアフィメートリックスのスニップ法とは若干違っていて制限酵素で切れる切れないでそのアリルの数を表示しているということになりますのでちょっとまあ表示の仕方が違うわけですけどもまいずれにしてもこのように毛質のある領域っていうのはスニップ法で見てもこのように LOH が認められるということになります。 さて、アジレントテクノロジー社が提供する解析ソフトにはもう一つサイトトジェノミクスというソフトがあります。今回保険収載されたマイクロアレーのシステムでは先ほどのゲノミックワークベンチではなくてこのサイトジェノミクスを使うことになっていますこのサイトジェノミクスで見たこれはゲノムビューに相当するものですけどもこういう表示になります これはあのデフォルトになっておりまして表示方法を変えることはできない状況になっています。この CGH 法の原理もう一度おさらいしておきますと染色体にロスがあった場合これは対数表示で1対1は0になるわけですけどもそこが対数表示で 0.5 というのはマイナス1になりますのでこれがロスになります。 でゲインの場合はプラス1ではなくてプラス 0.5 になります 1.5 倍になるわけですので、まあ、こういう形になるわけですこれが CGH 法の原理ということです一方アジレント社製のスニップアレの原理ですけどもこれ先ほど申し上げたように切断されないアリルの数が表示されていますですので他社のスニップアレとは若干違うわけですね でノーマルでは切断されないアリルっていうのが0か1か2要するに染色体2本なのでこういう形で認められますこれがノーマルということになりますもしモノソミであればその領域は2個は現れないわけですので0か1一方トリソミーの場合は切断されないアリルの数が最大3つになりますので、まあ、こういう形で認められますその一方 LOH ですね LOH の場合は、えー、アリルの数は2個ですけども要するにヘ テ, でのヘテロの表示がなくなるということですのでこれでもって LOH とこのモノソミというのはあの区別することができるということになります。これは、えー、この13番染色体の血質が見られた症例を提示しています。 全体のゲノムビューで見るともうこういう形になります次にこれは同じものを LOH のビューで見たものですこの領域に LOH があるということが示されていますこれはあの染色体13番だけを拡大したものであります CGH 法ではこのようにここからここまでが消失しているということはわかりますしその領域に一致して LOH が認められますけどもこの場合には、えー、ヘテロが見えないわけではなくて切断されないアリルが0か1ということで、えー、いわゆる、えーえー、ユニペアレンタルダイソミとかとは違ってモノソミであるということが確認できるかと思います、えー、アジレントテクノロジー社によるこの c g h スニップ法の肝は 私はこの CGH 法と SNIP 法の所見が一致するかどうかというのが非常に重要ではないかなというふうには思っています。一方、これは先ほどお見せしたアジレント社のジェノミックワークベンチというソフトであります。こちらは有償のソフトでありまして研究用のソフトです。ですので、このジーンビューということで、まあ、拡大して、血質とかの領域をさらに拡大して見ることができます。 ただ、えー、保険主催されたサイトジェネミックスではここまでの表示はできないということになるので、ではどうすればいいかということです。実際、これは、えー、サイトジェネミックスで吐き出される、えー、ゲノムコピー数以上の、えーま、テーブル標識での結果表示になります。まこの中から真の、えー、染色体以上というのを えー、童貞しななけけければいけないわけですでこれだけたくさん出てくるのは何かというとこれは本当に頻度の高い、えー、いわゆるあ CNV ということでありまして、まあ、ほとこのほとんどは疾患とは直接関係ないものということになるわけです。それをどういうふうに見分けていくかということが重要でありまして今回のこの、えー、講義の目的になるわけです。 これを拡大して見ていきますと例えばこの青で表示したところこれは対数表示の値を示しているわけですけども 0.290 となっています。これデュプリケーションの場合ログ2はプラス 0.5 になりますのでこのような中途半端な値というのはおそらくアーチファクトかベナインな CNV ということになります。 これ、消失の場合も同じです。消出の場合は、ログトゥーはマイナス1になるはずですけども、このようなマイナス 0.261 というような値というのは非常に中途半端でありまして、これはアーチパックとかベナイン CNV というふうに判断してよいかと思います。またもう一つ、ここはプロブーブ数が表示されていますけども、 たった3つしか異常を示さないような領域というのは極端に小さいわけですのでこれもアーチパクトの可能性が非常に高いのだろうというふうに思われますでは先ほどのテーブルたくさんの CNV が載っているテーブルの中で真に疾患と関わりのある CNV があるのかないのか それを確認するために用いるのは、やはりこの UCSC ゲノムブラウザになります、えー。この講義を聞いていただいている多くの先生方は、もうこのゲノムビューアの使い方っていうのはよくご存知かと思いますけども、えー、知っていらっしゃらない先生のために少し説明をさせていただきます。これはトップページでありますけども、このゲノムブラウザのところをクリックしていただきます。 そうしますと、こういうページに飛びます。ここで一番重要なことはですね、この Human Assembly というのがありまして、ここでは今、えー、GRCH37HG19 というのが表示されています。これは、えー、ゲノム、Human ゲノムのバージョンですね、えー、が表示されているわけです。最新のものはここ HG38 というのがありますけども、 こ, こ, これはですね解析をしたマイクラレーのそのアノテーションは何を使っているのかによってそれと同じものを使わないといけません多くの場合はおそらくこの HG19 が使われていると思いますその後にこのポジションのところにゲノムの位置をこの例に習って入力しますそして5というふうにするわけですけども まあ、こういう形ですね。先ほどの17番染色体でありますと、こういうふうに打ち込んで、このカンマは必ずしも必要ありませんし、ハイフンはアンダーバーでも構いません。それで5というふうにしますと、えー、これが17番染色体の先ほどの CNV の領域が今表示されているということになります。えー 上にこれは17番染色体の模式図がありましてこの赤で囲まれた領域が今下の領域に拡大されて示されているということになりますで こ, この中には今 UCSC ジーンとかリファレンスアッセンブリーとかまあいろんなものが表示されていますけども こ, れこの見え方というのはカスタマイズすることができます これは先ほどのビューをもう少し下の方に送っていきますと、このようなラジオボタンがたくさん出てきます。マッピング・シーケンシング、あるいはジーンジーン・プロダクツ、あるいはフェノタイプスリタラチャーなどの表示があって、一個一個のラジオボタンをオン・オフにすることによって、自分が見たいものだけを表示することができるということになっています。 ここではまずベースポジション。これが分からないと、はっきりと分かりませんので、これをえ表示しますけども、いろんな表示の仕方がありますけども、ベースポジションはおそらくデンスのままでいいと思います。クロモゾームバンドもデンスでいいと思います。UCSC 人。まあ私はこの、この、こ, これを多用しているわけですけども、フルにしてしまいますと、ちょっと外れてしまいますので、パックにして表示させます。 でそれらを選んでリフレッシュにかけると、えー、画面が改まります、まあ。このようになります、えー。クロモゾームバンド、一番上は、えー、これは、えー、ゲノムの、えー、場所ですね。で、えー、UCSC 人がここに表示されています、まあ。こういうふうにしてみると非常にすっきりしていまして、この CNV の領域にはこれらの遺伝子が含まれているということがわかるわけです。 さて、遺伝子の見せ方というのは、えー、こちらのように、えー、パックかデンスかというだけではなくて、UCS チーン、この青くなった部分をクリックすることによって、えー、もっとカスタマイズすることができます。ここをクリックしますと、このような表示になります。UCS チーン、スプライシングバリアントまで表示することができます。ここをチェックを入れて、さらにサブミットと、 してみ ま, すまあそうしますと一つの遺伝子で、まあ、どれだけのアイソフォームあるいはスプライシングバリアントがあるかというのがこれを見ると、えー、分かるわけであります次に公共データベースの中に含まれている CNV と比較してみたいと思います。ここでは、Decipher、CNV クリンジェンの CNV こちらを参照してみ た, いと思いますただし先ほど申し上げたようにフルにしますと画面を外れてしまう可能性がありますのでできるだけコンパクトに見たいとそういう場合にはパックあるいはさらにスクイッシュという選択にして見ることをおすすめします。 クリンジェンェの CNV を反映ししてみました。上段はベナインな CNV ですけどもベナインなものはなくパソジェニックな CNV がたくさん搭載されているということがわかります青はコピー数増加赤がコピー数のロスでありますこのようにたくさんの CNV がこの領域にはあります画面を外れてしまってますのでこれはパックの表示ですけどもスクイッシュにしてみたいと思います スクイッシュにして画面を圧縮してますけどもそれでもこのようにたくさんの CNV が搭載されているということがわかりますこれはデ e ファ p h の CNV ですデサイファーにも非常にたくさんの CNV が存在しているってことを示しているかと思います次に このハプロ・インサフィシエンシーというのを見てみたいと思います。パックにして表示しています。そうしますと、このようにデサイファーから推測されるハプロ・インサフィシエンシー・プレディクション・フォー・ジーンというのが表示されています。このように色付きの遺伝子というのはハプロ・インサフィシエンシーで何らかの表現系と関係している可能性があると。 ということになります次にこちらのオミムジーンを見てみたいと思いますそうしますとこちらにありますように、えー、オミムジーン何らかのフェノタイプに関係するオミムジーンが表示されておりまして「ダークグリーンキャンビディジーズコーザング」と書いてありますつまり色の濃くなったものっていうのは、えー、何らかの 疾患と関連がしているる可能性があるとでこの矢印の部分を見ていただきますと黒くなっておりましてこちらは糖尿病とか腎、えー、脳胞などと関連するということが示されています。これはこの HNF1B 遺伝子のことであります。こちらの、えー、黒くなっているところをクリックしてみます。そうしますと こちらにオミム m ンとしてこの189907という番号でこの遺伝子が登録されているということがわかります。HNF1B この遺伝子が糖尿病などと関係しているということが記載されています。これをさらにオミムのホームページで見ていきますと確かにこちらにタイプ2の糖尿病と関係しているオートゾーマルドミナントである。 ということが記載されていますこのオミムのページにはあのさらに詳しい内容がたくさん、えー、記載されておりますさて、えー、これ UCSC ゲノムブラウザに戻りますけどもこの HNF1B この遺伝子のこの部分をクリックすると、えー、さらに詳しい情報を見ることもできます、えー、こちらがそうですけども、えー、この HNF1 ホメオボックス B という遺伝子。これが、えー、このミューテーションというのが、腎臓の質とや糖尿病と関係しているということが記載されています。さらにこちらのラジオボタンですね、OMIM。これをクリックすると、先ほどの OMIM と連携しています。パブメド。こちらをクリックすると、この遺伝子に関連する文献を検索することができます。 先ほどのページをさらに下に見ていきますと、この遺伝子のディフェクトがインスリン関連の糖尿病などと関わっているというのは詳しい記載もここに出てきます。こちらのそれぞれのこのオミム番号のところをクリックしてもオミムに飛んでさらに詳しい情報を見ることができます。こちらは再びオミムの h n f 189907というのはこの遺伝子のオミウム番号になりますこの下にフェノタイプのオミウム番号が書いてありまして別の番号フェノタイプのオミウム番号がついておりますちなみに 1, 1から始まるものはオートゾーマルドミナントのフェノタイプということになりますこちらをクリックしてみますそうしますとこの137920 で登録されている腎臓脳法と糖尿病の症候群というもののフェノタイプの記載があります、えー、オートゾーマルドミナントの、えー、モディと関係しているこちらですねモディファイブと関係しているということが見て取れますさて UCSC ゲノムブラウザーでの検索のやり方ですけども、えー、先ほどまでは、えー この UCSC ゲノムブラウザーに染色体領域を入力して調べました、えー。検索のやり方はそれだけではありません。この HNF1B について調べたい場合、これは UCSC ゲノムブラウザーの一番上のページですけども、このようにポジション染色体上のポジションではなくて遺伝子名をダイレクトにここに入力しても調べることができます。 さて、先ほどのような染色体微細結質というのは、どのようなメカニズムで生じるのでしょうか。こちらにそのメカニズムの一つを示しました。染色体微細結質の中には、LCR というローコピーリピートの領域が少し離れたところにある場合、その LCR が染色体の組み換えに介在して、結質や重複をきたすというメカニズムがよく知られています。つまり、 減、えー、数分裂の時の染色体組み替えで全く同じ場所ではなくて少しずれたところでここで組み替えが起こしてしまいますと、えー、ここで乗り換えてこちらに行くと重複が、えー、逆にこっちからこういうふうに乗り換えると、えー、LCR の真ん中が抜けた血質が生じると、まあ、どちらも同じノンアレリックホモロガスリコンビネーションというメカニズムであります。 染色体中間部の構造異常の場合は、このように LCR が介在するということを先ほど説明しました。その場合の特徴というのは、染色体微細血を示す患者、いずれの患者においても血質団体というのは共通しているということがあります。つまり血質の大きさが全く同じですので、そこにある遺伝子、 の結質も全く同じパターンになるということですので、フェノタイプもかなり共通しているということがわかります。その一方で、まあ、こちらに挙げましたように、結質団体とかがバラバラの場合、それにもかかわらず、フェノタイプが同じ、そういったものもあります。その場合には、この最小結質領域にある遺伝子、この遺伝子の特徴で共通したフェノタイプが認められると。 いうことになるわけですこちらに古典的染色体微細結出領域の重複例というのを示しましたこちらに挙げたような2 2 9 1 1にウィリアム商工群、プラダー・ウィリー・アンジェルマン、スミス・マジェンス、ソト商工群これらは、えー、ヒトゲノムプロジェクトが終わる以前に、えー、もう1900年代に分かっていた商工群です、えー なぜわかっていたかというと、非常に特徴的な症状を示していて、染色体の微細血質によるものであるということがフィッシュ法とかで診断できたわけです。で、それらの全く同じ領域が逆に重複したものというのがあります。これは従来見つけることはできませんでしたけども、マイクロアレ染色体検査でそういった重複例があることがわかってきました。ただ、それらの症状というのはいずれも 発達障害、特徴的な心疾患とかがないということでマイクロアレを使わない限りは見つけることができないようなそういうものがほとんどであります。こちらにマイクロアレ染色体検査が普及して以降に明らかになってきた染色体中間部の構造異常の症候群であります。上段は先ほど示したように、に、染色体の構造異常に 両端の LCR が関わっているようなものこういったものはケースや重複のサイズが全く共通しているこの中の、えー、この17912ケー HNF1B が関わる若年性糖尿病の例というのを先ほどご紹介いたしました 下段にあるのはリピート構造によらないものでありましてリピート構造によらないけども特徴的な臨床症状を示すということで症候群として確立してきたようなものであります。これはもう一度 UCSC ゲノムブラウザーで先ほどの若年性糖尿病で見られる HNF1B の領域を示したものであります。 この領域のデュプリケーションというものを表示してみました。これはリピートマスクというところのラジオボトンを操作すると表示することができます。ただまあ非常にこう、えー、たくさんのものが書かれていますのでこれではちょっとわかりにくいので、えー、少し表示の仕方を変えてみます。まあ、そうしますと、えー、このリピート構造っていうのがこのあたり そしてもう一つ、こちらのあたりに固まっているということが見て取れると思います。まあ、つまり、この両端のところ LCR が介在して、この HNF1B のこの領域が結失しているということが UCSC ゲノブラウザーでも確認することができます。こちらは Database of Genomic Variants、まあ、つまり DGV のデータを 表示したものになりますこれも少し見にくいので拡大してみますと、まあ、このように先ほどの LCR の領域にやはりこういった CNV がたくさんあるということが見て取れるかと思います。DGV のホームページはこちらになります。 DGV のホームページでもこのように HNS1B という形で検索することが可能です。あるいは染色体領域をこのように入力して、サーチをかけて調べることもできます。まあ、このような形で、えー、ゲノムビューアーと同じような形で見ることができます。 これは先ほどのページを下の方にスクロールしてみた状態であります。まあ、さらにスクロールしてみていきます、まあ。そうしますと、えー、先ほど NewCAC ケノブラウザーで見たように、まあ、たくさんのこういった CNV がこの領域に固まっているということが見て取れるかと思います。えー、さらに拡大したものです、まあ。このように固まっていて、まあ ここがまさに lcr の領域であるということになります。では、次にまた別の染色体領域の形質を検索してみたいと思いますこちらは最初にお示したゲノミックワークベンチで解析したものでえ、クロモゾーマルビューと全員ビューを表示しています。10番染色体のこの領域に毛質があることがわかります。 この染色体微細血質のフェノタイプに合致する遺伝子は何なのかということを見ていきたいと思います。こちらは例によって UCSC ゲノムブラウザで先ほどの血質領域を拡大表示したものになります。DecipherCNV としてこの領域の結出や重複がたくさん登録されていることが分かります。 この時にパッと見て感じることはどうもこの領域に非常にたくさんの CNV が密集しているということがなんとなく見て取れるかと思います。その一方でこのように比較的 CNV があるとはいえそうな領域もあるということが分かります。こちらは UCSC ゲノムブラウザで 先ほどに習ってハプロインサフィシエンシーの遺伝子を表示しておりますこのようなここにある遺伝子が色付きで表示されていて関連がある可能性があるということを示唆しています同様にオミムジンを表示させていますこのような色付きの遺伝子が疾患と関連している可能性があるということはわかりますただ こうやってよく見ていきますとほとんどの遺伝子が AR オートゾーマルレセッシブであることがわかりますその場合にはカタアリールの血質だけでは症状と関係がしない関係していないということになりますこの中ではこの遺伝子だけがオートゾーマルドミナントであるということがわかりますこれは WAC という遺伝子ですこちらは WAC に関連する オミムのホームペーペジになります。そうしますとこちらですねフェノタイプとしてある症候群と関連しているということが分かります、えー、デサントシナビィ症候群、えー、DESSH と書いてありますけども、えー、クロモゾーム10番の単 1P1211 から11にかけての血質症候群 も含まれるということが記載されていますこのことでもってこの WAC が消出することによって発達地帯であるとか行動の異常あるいは願望の異常などの症状が出てくるということがこれでもってはっきりとわかるということになるわけです WAC の領域をさらに拡大してみましたこの領域には非常にたくさんの CNV が Decipher の中に登録されているということが分かります。UCSC ゲノムブラウザで Decipher の CNV をこのように表示させた場合関心のあるこの CNV の領域にカーソルを当てるとその症例の簡単な記載を見ることができます。この症例は WAC しか欠損していないわけですけども、このようなフェノタイプを示しているということがわかります。で、このバーのところをクリックすると、さらに詳しい情報にたどり着くことができます。こちらになります。これはまだ UCSC ゲノムブラウザーのページ内ですけども、Decipher の Patient の ID がありまして、どのようなフェノタイプを示しているか、もう少し詳しい情報が出てきます。 こういう情報を見て自分自身が検索しようとしている症例のフェノタイプと合致しているかどうかということを調べることになります。こちらのこの ID のところをクリックしてみます。そうしますと、これはディサイファーのホームページでこの症例を見ているということになるわけです。この症例は17歳の XY ですから男性であるということがわかりますディ c i p h e のホームページでもこのようなゲノムビューアーが出てきますこちらが今検索しようとしている症例ですけどもここに WAC 遺伝子があってこの症例はほぼほぼこの遺伝子しかケースに含んでいませんけどもそれ以外にもたくさんの CNV が登録されているということがわかりますさらに下にスクロールしていきますと クリンバーに搭載されているストラクチャルバリアント特にパソジェニックなロスとかゲインなども載っていますですのでこの領域のコピー数の変化というのはパソジェニックであるということが分かりますそれ以外にも c n v だけではなくてシングルヌクロイチドバリアントなども同時に見ることができます クリンバーに搭載されているストラクチャルバリアントの中で関心のあるバーのところをクリックするとこのような表示が出てきます。これはパソジェニックなバリアントであるということがわかります。そしてこの領域をクリックするとさらにクリンバーのホームページに飛んでこの領域のコピー数のロスというのがパソジェニックであると。 とというここを確認すすることができますクリンバーのページでもこのようにさらに詳しい情報を見ることができます。ディサイファーのホームページに戻ります。先ほどディサイファーでゲノムビューアを表示しましたけどもそれはこのジェノタイプのところをクリックしていただくと見ることができます。 次にフェノタイプですけどもフェノタイプはこちらをクリックするとさらに詳しいフェノタイプの情報がこのように見ることができますこの患者さんのさらに詳しいフェノタイプを知りたい場合このコンタクトというところをクリックするとこのような表示が出てきますディサイファーに登録していない方の場合にはこのディサイファーを通して えー、この患者さんの主治医にコンタクトしないといけないという決まりになっていますさてここからディサイファーのもう少し詳しいことを見ていきたいと思いますディサイファーというのはデータベース s e of chromosome imbalance and phenotype in humans using ensemble resources、まあ、こ, れこれらの頭文字をつなげたものということになります まあ、この decipher っていうのはそもそも to give the key to discover the meaning of something ということで一つの単語ではあるわけですけどもこの decipher はこ の, この頭文字を取ったものであるということです。decipher、まあ、は当初サンガーインスティチュートが運営していたわけですけどもそちらのホームページを見るといろんな記載を見ることもできます。 ディサイファーデータベースは何を開発したか微細な染色体の変化はゲノムのどこでも発生する可能性があるが特定の変化は非常に稀である臨床医や科学者が情報を共有できるように情報をまとめることで稀な状態や遺伝子機能の理解に向けた進歩が加速するというふうに記載しています。ではディサイファーデータベースは何をするのかディサイファーは ヒトゲノムプロジェクトの配列データを使用して高解像度の分子技術特にマイクロアレ染色体検査によってもたらされる結果を把握し超顕微鏡的な染色体の不均衡に関する知識を増大させる。ディサイファーはマイクロアレイ染色体検査で特定された病的コピー数変化と量性コピー数変化を区別することを可能にする。 正確なゲノム位置を表現系と関連づけることによってディサイファーは未知の機能の遺伝子特に人間の発達に影響を与える遺伝子の機能を見つけるための強力なツールであると記載されていますではディサイファーは誰のためのものであるかディサイファーは臨床遺伝学細胞遺伝学分子生物学を専門とするもののためのツールであります。 ディサイファーに保持されている同意の上で完全に匿名化されたデータは公開されたホームページを介して利用可能となります臨床遺伝専門医にとってのディサイファーの利点は何でしょうかディサイファーは同様の染色体の不均衡が以前に報告されているかどうかを検証しそれがどのような表現形に関連しているかを示します これはマイクロアレ染色体検査で特定されたコピー数変化の潜在的な臨床的重要性を判断する上で非常に価値があります。ディサイファーはオミブ遺伝子を含む変化のあった領域に関連するすべての基地及び広報遺伝子を示してくれます。ディサイファーは同じあるいは類似の 微細血質・重複を持つ患者の存在を示すだけでなくデータを提供した施設の責任者との接触を促進しそれによって新しい症候群を提唱・確立させる研究を加速させてくれますリサイファーシンドロームは基地の微細血質・重複症候群に関する情報を関連する文献やサポートグループへのリンクとともに提供します 細胞遺伝学を専門とする者にとってのディサイファーの利点は何でしょうか ?CNV トラックと一緒にマイクロアレ染色体検査によって特定された消質・重複の染色体位置を即座に確認するということができます。そして FISH による検証のためのクローンの選択を容易にするためにタイリングパスクローンセットと一緒にアンサンブルゲノムブラウザーで微細結失・重複を すすることとができます研究者にとってのディサイファー は, ァーはゲノムコピー数多型に関連する表現系の遺伝的基礎を理解する上での進歩を可能にし遺伝子童貞およびディスモルフォロジーの進歩に寄与します。ディサイファーに保持されているデータの公開に関するポリシーです。 ディサイファーデータベースに含まれるデータを参照する論文は、ディサイファーコンソーシアムに対して謝辞を記載する必要があります。ディサイファーデータベースに含まれる患者データを論文に含めたい場合には、その患者データを掲載した施設の責任者に連絡し、当該センターの少なくとも一人を協調者とすべきであるというふうに記載されています。 こちらはディサイファーのトップページでありますけれどもまあいろんなことが書かれていますアカデミアによるコミュニティであるという記載がありますこのディサイファーをさらに有効に活用するためにはメンバーにならなければなりませんこれはメンバーとしてログインした状態です私の所属する施設のイニシャルとして TWM というふうに記載があります。こちらは我々の施設からこれまでに登録したデータがすべてこのように閲覧できる状況になっています。ディサイファーのメンバーになるためのメンバーシップ基準であります。このプロジェクトは遺伝性疾患の診療を行う病院を所管する組織が行う。 大学等のアカデミアにおける人類遺伝学、臨床遺伝学においても同様です。遺伝性疾患患者の診療を行う指導的立場の医師の指導の下で行われます。研究室における基礎研究者と診療部門における臨床医は、同じメンバーとして登録しなければなりません。このプロジェクトは同意を得て共有が許された患者データ、 をディサイファーに提出することによって他施設とデータ共有を行って共同研究を促進させることを目 的, 目的としていますメンバーになるためには申請を行い認められないといけませんその基準としてはゲノムコピー数変化に関する先行業績が必要ということになります これは我々がこれまでに行ったコラボレーションの一例であります。えー、これ7番染色体のこの領域の微細血質の患者さんを集めて論文で発表させていただきました。えー、こちらが SRO 最小血質領域でありまして ACTB、まあ、アクチン B 遺伝子が含まれる領域この領域を血すると 消灯症とか成長障害をきたすということを発表させていただきましたこちらは「X922.2 ののの領域の微細をを示す女性例を論文にさせていただいたただものでありま Patient1」ペシェント1が日本人ですけども他の症例はスウェーデンあるいはイギリスからの症例でこれもディサイファーを通じてコラボレーションしたものであります このように重なり合う微細血晶を示す患者さんいずれも女性でありましてこの領域にはペリセェス・メルツバッハの原遺伝子 PLP1 が含まれていますけれどもペリセェス・メルツバッハの症状は全くないにもかかわらずかなり強い発達障害あるいは行動異常というようなフェノタイプを示すということでコラボレーションさせていただきました。これは2014年に JHG に論文として出させていただいていますその後2020年にこれはアメリカのベイラーカレッジから我々の症例とほとんど同じ領域の微細血質を示す患者複数例の報告がありましたこれでもって XQ22 の血質と い, いうものの疾患概念が確立したものというふうに思います まあ、こういうような国際的な共同研究をすることによって疾患を新しい疾患を確立させることができるという一つの例であります。こちらは5番の、5番染色体の微細血質例5931ですけども p a t i e n 1が我々日本人の症例。 ペーシエント2はこちらはフランス人の症例です。完全に同じ領域が消出しておりました。これは2011年に発表 AJMG に発表させていただきました。願望の特徴と MRI での随焦化の遅れを特徴とするという、まあ、重度の発達体あるいは転換を示す症候群であります。我々の発表の後、えー、現在、 名古屋市立大学小児科の教授をされていらっしゃいます斉藤先生のののところから追加の3例の報告がありましたさらにその翌年2013年今度はオーストラリアからさらに2例の報告があり、まあ、合計7例になったわけですけども7例の微細血数完全にこう一致しているところはこちらでありますけども。 この中にはたった3つの遺伝子しか含まれておらずそのうちのプーラという遺伝子だけが中枢神経系で発現しているということがこの時点でもう分かっておりましたそうしますと2014年についに次世代シーケンサーでこのプーラのシングルヌクロイチドバリアントが5931微細血症候群と同じフェノタイプを示す。 ということで、ついにこのプーラが責任遺伝子であるということが明らかになったわけであります。このようにマイクロアレー染色体検査で疾患領域を狭め、最終的に遺伝子導体に至るということを示したものと思います。このプーラ遺伝子というのは、今やニューロディベロップメンタルディスオーダーの原因の一つであるということで、もう疾患概念が確立しています。非常に、 多くの論文が出されてておりまして結構メジャーな遺伝子であるということが今では常識になりつつあるこちらは2018年に追加で発表させていただいた5931微細結晶症候群の症例でありますこのように過去には我々が発表したものと完全に合致してこのプーラの領域が結出しているということがわかります。 さて、この図ですけども、こちらは UCSC ゲノブラウザーを使って作成した図であります。このような図をどうやって作るのかということを少し解説させていただきたいと思います。さて、こちらは UCSC ゲノブラウザーで 10P12 の領域を示したものであります。先ほどこの WAC が おそらく責任遺伝子であろうということで説明させていただきましたここにカスタムトラックを入れてみたいと思いますそのためにはこのマイデータのところからこのカスタムトラップというところをクリックしますそうするとカスタムトラックをマネージするこういうページに出てまいりますここでこのアットカスタムトラックというところをクリックします そうしますと、えー、ベッドファイルでそれをアップロードすることもできますし、ここにデータを、えー、入力することもできます。まあ、こんな感じです。10番染色体のここの場所。これをサブミットします。サブミットして最終的にここの Go をクリックしますと、このような形で 自分自身が見つけた患者さんの血清領域を UCSC ゲノムブラウザーに反映することができます。このカスタムトラックのやり方あるいはベッドファイルの作り方というのはこの UCSC ゲノムブラウザーの中に詳しく書かれています。今日はそれを全部説明すると時間がありませんのでこのページのご紹介だけにさせていただきたいと思います。 さて、WAC が検出した場合に本当にフェノタイプに関連しているのかどうか、もう少し調べてみたいと思います。こちらはディサイファーで WAC を表示したものです。さて、この WAC の異常のある患者さんはどのようなフェノタイプを示すか。身長。こちらはそれほど問題ではありませんけれども、体重増加不良があったり、小頭症。 あるいは発達の遅れが認められるということがこのグラフで見ることができます。ディサイファーにはこの WAC に関連したコピーナンバーバリアント 32A が搭載されていますけれどもそれ以外にもシーケンスバリアントも搭載されています。そのうちの 86% が出のぼであったというようなことも見ることができます。 これはそれらのバリアントのもっと詳しい情報ですけども、ストップゲインとかフレームシフト、要するにロスオブファンクションの変異が多いということがわかります。こちらは CNV の情報ですけども、ゲインが 34%、ロスが 66%、デノボは 56% であるというような記載も見ることができます。 こちらはそれらの患者さんのさらに詳しいフェノタイプの記載を見ることができます。こちらは WAC のオーバービューのページに戻りますけども、こちらに Predictive Score というものが並んでいます。これは一体何なんでしょう ?PLI Score です。PLI スコアというのは Probability of Loss of Function Intolerance 要するに機能喪失非許容スコアであ n o m a d ドにおいて一般集団において予測されるバリアントの自然発生割合に対して実際に観察される、えー、LOF バリアントの割合が隔たっている場合 LOF、えー、不耐性というバイアスが考えられます。 つまり、より大きな値、1に近い値を示す遺伝子というのは、えー、ロスオブ フ, ファンクションに対して不関与であるということです。えー、0.9 以上だと、カタリルの機能喪失で表現型に影響する。逆にこの値が低いと、カタリルの機能喪失は表現型に影響しないということが言えます。それ以外のスコアです。えー、PHI。これは高いランクであれば、 逆に LOF 不対応低いランクであればこれ耐性を示しますそれ以外のスコアも参照していただければと思いますこちらは先ほどの PLI スコアの元になるノマドですノマドでこの WAC の遺伝子のページを見ていますここに PLOF ここに PLI スコア1と書いてあります。つまり LOH 不耐性であると。LOH 不耐性ということはカタールのケースで表現型に直結する可能性が高いということを示しています。さらにその内容をよく見ていきますと、このロスオフファンクションの変異というのがどれだけあるか、ロスオブファンクションだけをこう表示していますけども、 まあ、非常に少ない NOMAD は, は一般ポピュレーションのデータがベースになっていますので一般ポピュレーションではえ、えー、ロスオフファンクションの変異が少ないことを意味しています、えー、WAC のオーバービューのところに再び戻りますけどもここでのプレディクティブスコア、p l i の値が1に近いので、えー、ハプロ・インサフィシエンシーで病的である可能性が高いことが分かります。 そしてここのクリンジェンのとこを見ていただきますと、ハプロインサフィシエンシテでおそらく病的であろうということが書かれていることも確認することができるかと思います。さらにリンクをたどっていきますと、クリンジェン同性児センシティビティキュレーションページ、こちらにたどり着きます。このようなリンクを伝って、さらに詳しいことを調べることも可能です。 さらにページを下の方にスクロールしていきますと、さらにいろんな CNV のデータも見ることができます。こちらには Evidence for Haproinsufficiency Phenotype というところがあります。こちらをクリックしていきますと、このように過去の PubMed に出てきた情報も閲覧することができます。 えー、クリンジェについては、こちらのページから直接遺伝子を、えー、入力するなどして、直接閲覧することも可能になります。えー、こちら再びディ c ファ h のページですけども、えー、こちらには GenCC というホームページへのリンクも、えー、あります、えー。こちらは GenCC のホームページですけども、 WAC 遺伝子は Intellectual Disability Autosomal Dominant と関連している Definitive ということが記載してあります。Decipher のホームページ、まあ、このブラウザのところをクリックすると、まあ、このように CNV 以外にもシングルヌクロチドバリアントも見ることができるということを先ほどご紹介いたしました。そして個々の シングルヌクロチドバリアントの情報もカーソルを当てることによって閲覧することもできます。ディサイファーに登録すると CNV だけではなくてシングルヌクロチドバリアントも登録することができます。このようにどういったバリアントが見つかったかということをこちらで入力していきます。 デポジションする場合の細かな注意というのがこちらに記載されてありますディサイファーに登録していると定期的にディサイファーの方からメールが届きますここにはバージョンアップの情報などが記載されていますこの最近届いたメールにはディサイファディサイファーに対するグラントが2025年まで継続されることが えー、記載されていますそして、まあ、これまでウェルカム・サンガー・インスティチュートが行っていたこのディサイファーの運営ですけども、これが、えー、EMBL に移管されるというようなことが記載されています。そして、ディサイファリング・デベロップメンタル・ディスオーダー、DDD プロジェクトに関する記載もあります。えー、こちらにはディサイファー、Decipher、では、まあ、今後モザイク、 とかの情報も入れることができるようになったという記載とか、えー、クリンバーに対するデポジションも行うことができるようになったというような記載もあります、えー、ここでまとめになります解析によって明らかになったゲノムコピー数多け CNV が表現系に関連しているかどうかを検索する具体的な方法について解説しました UCSC ゲノムブラウザで CNV の領域を表示させその領域内に位置する遺伝子を検索する方法 UCSC ゲノムブラウザでディ c ファ h に登録している CNV を閲覧し表現系との関連を調べ連携されている他のデータベースをも閲覧する方法そしてディ c ファ h に CNV を登録する方法などについて解説しました CNV の解釈にと ど, とどまらず論文発表や大切共同研究に 発展させる方法についても解説させていただきました最後になりますけれども今回マイクロアレ染色体検査が保険収載されましたので新たな入門書というものを上司させていただきました左側はこれはもう2012年に出させていただいたマイクロアレ染色体解析に関する説明書ですどちらも参照していただけますと えー、更新です、えー、ご清聴ありがとうございました。